はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤ・クラウスです。これは、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジ、えっ、ー、と、第1週えっ、ー、と、ビデオ2です。このビデオでは、えっ、ー、と、このプログラミングチャレンジ授業の仕組みを説明します。ここで、えっ、ー、と、まあ、授業のマテリアルズ、マテリアルズの配布方法。そして、えっ、ー、と、課題の提出方法。 評価方法を説明しますので、まあ、必ず、えっ、ー、と、ゆっくり見てください。このビデオについてわからないところがあれば、あの、学ばのフォーラムズスレイドで聞いて、または、えっ、ー、と、教員の、えっ、ー、と、メールに、メールで問い合わせしてください。では、えっ、ー、と、このビデオで説明するところは、この6点です。 一つは、えっ、ー、と、この授業のスケジュール。次は、えっ、ー、と、この授業の資料の配布方法。次は、えっ、ー、と、プログラミング課題の提出方法。次は、えっ、ー、と、成績評価のやり方。あとは、オフィスワーワーズと、えっ、ー、と、教員とのコミュニケーション。最後は、まあ、ことこ今年は、えっ、ー、と、まあ、コロナウイルスの影響で、 いろいろなあとオンラインの授業、まあ、私も初めてオンラインの授業の準備をしていますので、情報科学類も初めて、いろいろな初めてのことがたくさんありますので、それに対しての対策方法のいくつかの連絡事項があります。まあ、あの皆さん、この授業を履修すると、毎週の、えー、と活動がだいたいこんな感じです。 まずは、マナーバーシステムで、えっ、ー、と、授業の PDF をダウンロードして、事前に、えっ、ー、と、授業の内容を勉強してください。次は、えっ、ー、と、まあ、マナーバーからリンクをフォロールして、えっ、ー、と、授業のビデオを見てください。この授業のビデオが、えっ、ー、と、資料の、資料内容とほぼ同じで、えっ、ー、と、まあ、大体、まあ、細かい説明を、えっ、ー、と、をします。ですね。 で、次は、まあ、あと、プログラミング課題を読みます。そのプログラミング課題の内容が、オンラインのジャージュというウェブサイトにあります。で、プログラミング課題の内容を読んで、どのプログラミング課題を提出することか決めて、そのプログラミング課題をプログラミングします。で、プログラミング終わったら、オンラインのジャージュのウェブサイトで、えっ、ー、と、課題を提出します。で、チェックします。 正しいで、えっ、ー、と、ま、あまだ何かエーラーが発生すれば、ま、あもう一度プログラミングをやり直して、えっ、ー、と、正しいであれば、それを、なんか、あの、提出の準備。あと、オンラインジャージでオッケーなんか課題がオッケーってもらったら、最後は、えっと、学ばで、その週の課題を集まとめて提出することです。ま、あこの6、6の、えっと、この6つの点を、 えっ、ー、と、まあ、毎週やる感じで、この科目の流れです。じゃあ、では、まず、あの、授業のスケジュールについて話しましょう。この授業が、えっ、ー、と、10回です。まあ、えっと、4月の28、5月の22、5月の16、5月の19、5月の26、6月の2、6、と6月の6、6月の9、 6月の16、6月の23。あのこの二つ、二箇所 で,、うんとですね、この2箇所で青く見えるんですけど、この2箇所は土曜日です。まあ、このガキが、えーとまあ、コロナウイルスの影響で授業が遅く始めましたので、えー、と2回、 従業がと土曜日に行います。ただし、えー、っと、まあ、オンライン授業の実施方法が、えー、っと、ビデオになりますので、まあ、実際に、えー、っと、この日、このなんか4、四、え、のー、28、5の12、5の16で、従業の日じゃなくて、従業の開始日と考えてください。 この日までにそれぞれの週に、えー、とマテリアルを配布します。まあ、あのそして、えー、と課題の提出締め切りもこの日にベースにします。実 は, 実はいつ授業を見るのか、どこで授業を見るかは、まあ、皆さん自分でといい環境を確保して、その環境で、えーとまあ、授業のマテリアルを読んでください。では、まあ、じゃあ締め切りというと、 あの課題の締め切りが基本的に、えー、と毎週の開始日の10日間後です。例えば、第1週目の課題が、えー、と4月28日なんですけど、その10日間後が、えー、と第1週目の課題の締め切りです。10日えー、と 4, と4月の28日の10日間後まで に, 10日後までに、えー、と課題を提出してください。なお あの、この授業で、まあ、あと、まあ、いろいろみんな自分の状況があるので、と遅れて課題を提出することがありますですね。遅れて階段を提出することは可能なんですけど、えっ、ー、と、最後の最後の締め切りが7月の7日です。7月の7日の後に、もう課題を受け入れられません。ですね。なぜかというと、まあ、それは、あの、成績評価の締め切りで、えっ、ー、と、成績 が、まあ、あの、これから見せるサイトで成績は、あの、動的に確認することができるんですが、えっ、ー、と、まあ、最終の締めの成績が、えっ、ー、と、7月の13日に、えっ、ー、と、発表する予定です。それは学ばで確認することができます。それは学ばでアナウンスします。ですね。えっ、ー、と、この13の後に、まあ、自分の成績を見て何か質問とか、 気になるところがあれば先生とえっ、ー、とメールとかで連絡してください。まあこれはえっと今の時点でえっと4月28日の時点時点でのスケジュールなんですけど、まあこれが変わらないだろうなと思うんですが、ま あ, あとコロナとウイルスのえっと状況が動的に変わっていくんですので、ここにえっと変更がある可能性がもちろんあります。 まあ変更があればできるで早めに学ばーーのアナウンスでアナウンスしますしあとなんかあとそのこのコースが GitHub のページもありますので GitHub のページでもアナウンスしますそれをぜひ見てくださいちなみにこのビデオで説明している情報が全て学ばーーで載ってますのでそちらでも確認してくださいではまあじゃあ資料について このコースの資料が、えっ、ー、と、主に2箇所から、えっ、ー、と、アクセスすることができます。一つは、学ばシステム。もう一つは、GitHub ページです。学ばシステムが、えっ、ー、と、特に学ばだけ、学ばでしかできないことが、あの、そのコースのニュース、コースのアンケート、コースのフォーラムです。あとは、学ばで、えっ、ー、と、この課題に入手、練習している人を、えっ、ー、と、課題を提出する場所です。学ばーーの、 リンクが、えっ、ー、と、ここにあります。この PDF をダウンロードしているなら、このリンクをクリックすることができます。あと、えっ、ー、と、筑波大学で、例えば大学院生、この、このコースに、っと、筑波大学生なんですけど、このコースに履修できない人、まあ、大学院生とか、えっ、ー、と、あとはなんか短期留学生とか、えっ、ー、と、この e g i s t r a t i o n c コードで、学ばのシステムをアクセスすることができます。ですね。 えー、とマナーバのページを少し見せましょう。今は、えー、とそのマナーバ、今はこのマナーバのページを 見, るこ、えー、と見れます。うん、とまず、ホームページから、あすみません。アクセス消えましたね。 えーとはい、これはあの学ばのプログラミングチャレンジのコースです。これは日本語に変えましょう。プログラミングまあ、学ばのコースの中から、プログラミングチャレンジに入って、ここがプログラミングチャレンジですね。で、えー、とプログラミングチャレンジの、えー、と重要なところが、えーと、コースニュースですね。これは必ず頻繁にチェックしてください。 あの新しい資料を出すときに、ここにアナウンスして、えっ、ー、と、まあ、他に重要なところ、重要なことがあったときに、あとこにもアナウンスします。まあ、ここはアナウンスするとメールにも流すことがありますが、まあ、必ずここでアナウンスしたものを確認してください。次はコンテンツ。このコンテンツの中に、ースインフォーメーション。構想インフォーメーションが今日の、今のビデオで説明していることが、えー、と記載しています。 もう一つがレクチャーノーツ。レクチャーノーツ u がこの PDF を載ることですね。あとはビデオのリンクもレクチャーノーツ o t e に入れます。あとはアンケート。アンケートは一番重要なところがこの必修 What's your online judge account のアンケートです。これは必ず回答してください。もう一つがその自己紹介アンケート。 まあ、これは皆さんの、えっ、ー、と、プログラミング能力とか、えっ、ー、と、プログラミングコンテストの経験とかを知りたいんですので、まあ、ぜひ、えっ、ー、と、r o フ u c t i o n s u r v e イをご協力をお願いします。あとは、レポート。ここを見ると、なんかその課題の提出のレポートがここに並んでます。ここで、なんかその課題提出のリンクがあります。それはこれから説明します。はい。<咳>あとは、 掲示板ですね。掲示板が、えっ、ー、と、まあ、この問題のちょっとわからないとか、この問題についてヒントとか欲しいなら、まあ、ここでスライド作成して、ここに書いてください。まあ、これは大体の、えっ、ー、と、学ばのプログラミングチャレンジページと な, なります。 あとはあの GitHub ページです、まあ。GitHub ページは基本的に、えーとえー、と配布資料が同じです。Lecture Notes ーー と,、えー、と資料。で、えっ、ー、と、まあつ学ばは筑波にの学生だけをアクセスしかできないんですが、えーまあ、GitHub はまあ誰も、誰でもアクセスができます。ただし、なんかニュースとか評価とか、えー、とそし て, そしてあと課題がアクセスができます。 えっ、ー、と、GitHub が、うんと、ここにあります。ですね。プログラミングチャレンジという授業です。で、見てる通りに、えっ、ー、と、コースオートラインがあって、ここはクラスのシラバス。まあ、シラバスはみんな、シラバスのウェブサイトで見たことあると思いますし、あとは、まあ、あと、それぞれの週のビデオレクチャーが入っています。 まあ、ぜひあとこっちあの、もし、学、え、ば、ー、がアクセスができない場合、なんかシステムがみんな同時に授業のために そ, のそこでアクセスするときに学ばがアクセスできない場合だ と,、えー、と GitHub のページもぜひブックマークしてください。でえー、と次は、じゃあ、えー、と問題、課題提出の方法について説明します。 えっと、階段相手手術については、2つのウェブページがメインに使います。1つがオンラインジャージ、オンラインジャージドットオ r オンラインジャージが、この、この従業の課題だけじゃなくて、えっ、ー、と、3000ぐらいの課題が、えっ、ー、と、あります。ぜひ、あの、この従業の課題を全部、まあ、楽で、楽勝で解けた人が、プログラミングチャレンジの他の課題もやってみてください。 ですね。あと、ユーモニター。まあ、ユーモニターがこの URL、このリンクサーキーから分かると思うんですけど、この GitHub のサイトの中にあるページです。まあ、ユーモニターは何かというと、ただの JavaScript で、えっ、ー、と、オンラインのジャッジの、えっ、ー、と、情報を集めて集、ま、集まります。つまり、なんかその構想の履修者のサブミッションを集めて、えっ、ー、と、まあ、ニナはどの課題を提出したかとか、 えっ、ー、と、この提出が OK であったかどうかですね。まあ、一気に全ての課題の提出状況を見たいなら、これはこの u ーモニターのウェブサイトです。それはまあ、これから、えー、と説明します。あと、重要なところが構想の言語についてですね。まあ、皆さん見てる通りに、えっ、ー、と、配布資料が基本的には英語です。ですね。 なぜかというと、あの、このコースは筑波だけじゃなくて、もっと広く、あの、たくさんの人に見てもらいたいことです。ですので、まあ、資料が英語で書いてあります。まあ、皆さんも、えっと、社会人になってから、いろいろな英語が使うべきところがどんどん増えてきますので、ぜひ、このコースが、えっと、まあ、英語の練習のチャンスとして見てもらえると嬉しいです。もちろん、英語だけで、えっと、まあ、 難しいことがあると思いますので、あの、その配布資料と同時に、えっ、ー、と、ビデオレクトは日本語でやります。えっ、ー、と、あとは、そのーバのマテリアルズ、学ーのルールは、今のところは、えっと、まあ、26日で英語だけなんですけど、あの、まあ、1日2日間の間に、えっと、日本語訳も入れる予定です。あの、教員と話すときとか、 えっ、ー、と、自分のプログラムを書いてるときとか、日本語も英語もどちらも使ってください。英語を使ってみたい人は、ぜ、ま、ひ、あ、使ってみてください。日本語で質 問, 質問したい人は、まあ、どうぞ日本語で、えー、とメールを書いたりとか、質問してください。あと、あの、この資料が、日本語版の資料を使ってみたい人がいましたら、ぜひ連絡してください。ちょっとこれは大きな仕事になると思うんですが、まあ、あの、時期によって、えっ、ー、と、まあ、なんかその、 バイトとかはなんか考えれることも不可能ではないので、それは相談しましょう。はい。で、まあ、言語は自然言語だけじゃなくて、このプログラムはもっと重要なのは、プログラミング言語です。えっ、ー、と、このプログラえっ、ー、と、この、この授業だと、えっ、ー、と、課題が、課題はオンラインのジャージが C、C++、Java、Python、Pascal も、えっ、ー と, えー、と、受け入れられます。 スカールを使っていいるる人がいるのかな、はいあのまああの。自分のレコメンデーションが C++ です。C++ が一番あのこのコースだと安全な言語です。ほとんどのあとプログラミング例が C++。または Python のプログラミング例も出てきます。でももちろん自分が C が得意なら、まあ、C を使ってください。Java が得意なら、えっと、Java を使ってください。 あと、あのこの授業のテクストブックです。えー、とこの授業のテクストブックが、えーと、スティーブン・ハリン、えーと、現在シンガポール大学の教授の、えー、とコンペティティブ・プログラミング本です。これが、えー、とこのページとなります。これですね、えーと。コンペティティブ・プログラミングっていう本。 を使っています。まあ、この十業、この本は結構、あと、あと結構近く、えっと、従ってますので、あの、まあ、この本の読むのがおすすめです。あとは、この授下で役に立つ本がいくつかあとリストしました。この、プログラミングチャレスティーブン・スキエナ先生とミゲル・デヴィラー先生のプログラミングチャレンジ。この本が、えっと、 この授業の全版で使ってました。なんか2013年から2016年の間に、プログラミングチャレンジの本の基づいて、えっ、ー、と、この授業を作りましたが、2017年から、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジから、コペティフォープログラミングに、えっ、ー、と、本が買 い, 買いました。あとは、なんか、日本語の教科書もいくつか、あの、日本語の参考書いくつかがあります。あの、この、プログラミングコンテストチャレンジブック。あの、まあ、 あと、他にはなんか、あり本っていう本ですね。このあり本が結構、プログラミングチャレンジについてのヒントとか、アルゴリスムの説明がありますので、まあ、ぜひ、プログラミングチャレンジのアルゴリスムをもう少し知りたい人は、この本を見てください。あと、なんか、とこれは学生からに、あと、この本も役に立つとかって言ったのは、まあ、この2つ。オンラインチャレンジで始める C、C++ プログラミングに読む。これは、まあ、初心者向けの本で す, ですね。 あと、中心者向けでは、なんかプログラミングチャ、プログラミングコンテスト戦略のためのアルゴリスム、データ構造。まあ、この2つの本も、えっ、ー、と、多分、図書館にあると思いますので、ぜひ、あのもっと知りたい方は、あのこの本にあと参考にしてください。ただし、とこの授業には、まあ、その4つ、まあ、この5つの本は買う必要がないんですね。あの資料をフォローして、うん えっ、ー、と、課題を提出することが十分ですが、でもぜひ、もっとよりあと、より深く勉強したい人は、あの、この方の購入を、えっ、ー、と、検討してください。じゃえっ、ー、と、では、あの、プログラミング課題の提出方法について説明しましょう。主なステップが、まず、モニターページで課題をチェックする。 次はオンラインジャージで課題を読んで解く。次は、えー、とオンラインジャージで課題を提出する。最後は、えー、とオンラインジャージで課題の経過を確認する。そしてモニターページで、えー、と課題の経過を確認する。最後は学ばで、えー、と解けた課題を提出する。一つずつのステップを見てみましょう。じゃあまずはモニターページです。 じゃあモニタページを開きましょう。はい。これはこのコースのモニタページです。まあ、えー、っと、まだ このコースの始まりですので、モニターページで問題、課題が少ないんですが、どんどん進むと、これは見てる通りに、ウィーク1が入ってますので、次はウィーク2、ウィーク3、ウィーク4とかが入ってます。ここにクリックすると、今週の課題が出てきます。ですね。ここはどんな情報が入ってますかですね。一つずつ見てみましょう。一番トップが、まあ、今週のテーマ、イントロダクションとアドホックです。で、 えー、っと、次は、その締め切り。まあ、第1週目の締め切りは、えー、っと、1週目の10日後 で, 5日で、ね、5月7ですね。月日。11時59分59秒。つまり、まあ、0時のちょうど前。で、ここはまあ、今から11日で、えー、っと、ですね。で、 えー、っとあちなみにこ の, この11時からっていうこのタイマーがあの自分のブラウザの実際、えー、を確認してますので自分のブラウザの実際が設定が間違ってるとこの計算が間違ってますのでこの計算ではなく、えー、っとこのデッドラインを見てくださいですね。では、えっ<咳>と。 次は、えっ、ー、と、それぞれの課題。見てる通りに、課題は8つがあります。1、2、3、8ですね。ここは課題のリンクがある、これをクリックすると、えっ、ー、と、オンラインのジャージ上の課題のリンクが見られます。ですね。あとは、えっ、ー、と、ここが、これ、どれぐらいこの課題が解けられたのかを見るす。一番最初の準備が、一番最初の、一番最初の番号が、 えっ、ー、と、学生の中に何人がこの課題が解けました。次は、えっ、ー、と、学生の中に 何, 何人がこの課題をやってみました。で、次は、学生何人がいます。で、まあ、今見ると、なんかまだ学生が、あと、このサイトに僕は登録してないので、自分のアカウントしかないので、あの、僕が、まあ、課題1を解けた。で、課題2を提出したけど、まだ解けてない。 で課題3から8はまだ提出してないといなとう状況です。ここがエクザンプル問題は見れるけどエクザンプル問題が、えっとまあ、これはえっと課題になってないだけで、まあ、ただ試しとしてを使ってくださいですねこのマイステータスについて後を説明しますじゃあ毎週見るのはこの課題のリストを見て課題をクリックします <笑>ちょっと。ですね。じゃあ、ここはオンラインのジャージ。オンラインのジャージのページには、課題についていくつかの情報が載っています。まずは課題の名前と、これはとても重要なのですね。あの課題のタイムリミットです。これは3秒っていう意味が、プログラムの実行制限が3秒。3秒以内プログラムが終わらないと、この課題がタイムリミットでくす で次は課題の、えー、と PDF が入っています。まあ、この PDF が、えー、と自分のパソコンに保存することがおすすめです。こ, こ, こちらにあの PDF をクリックするか、それともここで、えーとまあ、セーブ、ここにセーブすることが大きくすることができます。ですね。あと、これを読んでプログラムを作ります。 <笑>これは、あと、プログラミングの、なんかタイムリミット以外には、まあ、これは課題の内容と、これは、まあ、前回のビデオの 3n プラス1のものです。で、この最後にサンプルインプットとサンプルアウトプット。このサンプルインプットとサンプルアウトプットが、えっ、ー、と、自分でも、あと、課題を解くときに、このサンプルインプットとサンプルアウトプットを使ってください。これ後で、えっ、ー、と、例を挙げます。 まあ、このサイトってね、ですね、なんかオンラインのジャージのサイトって何ですかですね。このオンラインのジャージが、えっと、ユニバーシティオフ・バラドリー、スペインの大学が作ったサイト。まあ、これは、このスペインの大学がもう20年前作ったサイトなんですけど、現在、えっと、運営が独立になりました。これは20万プログラミングチャレンジじゃなくて、オーバー2000プログラミングチャレンジです。ちょっとこの数字が1桁の間違いですね。 で、えっ、ー、と、重要な点が2つです。1つが、えっ、ー、と、この課題を、この授業で課題を提出するために、皆さんが、えっ、ー、と、このサイトにアカウントを作ることが必要です。ですので、あの、このビデオが今ポーズして、このオンラインジャージの課題にアカウントを作ってください。アカウントを作るには、じゃあ、これをちょっと見せてみましょう。まず、モーバーロ ー, ーアウトします。 で、ログアウトすると、えっ、ー、と、じゃ次はホームで、ん、えー、と、マイアカウント。あ、まだログアウトしてないか。ログアウト。あはい、ここ、ログアウト。はい、ログアウトになりました。ログアウトになったときに、まあ、サイト onlinejudge.org に、えーとロえー、とアクセスすると、このサイトになる。 ここにレジスターがありますね。レジスターをクリックしてください。で、レジスターで、まあ、レジスターをチェックしますですね。あの、名前とメールアドレス、ユーザーネーム、パスワードとかですね。あと、名前とユーザーネームが、えっと、本名を書くことは必要ありません。ですね。あと、逆に、えっと、本名とか、学生証とか、学生番号とか、 書かない方がいいと思います。あの、SNS、まあ、ソーシャルネットワークのように、まあ、そういう、その、それなりの名前を書いてください。なぜかというと、自分が解けた問題が、例えば、何々さんが何の問題が解けました。それは見せたくない人もいらますので、まあ、そういうふうに、えー、っと、書いてください。はい。で、ここで、えー、っと、ちょっとログインしてみましょう。 じゃあ、えーと、例えば、サーカーラニャ2をログインして、サラニャプラス、あとでこれですね、えっ、ー、と、アットジメールオンラインジャージツで、ユーザーネームが やを作りますで、パスワードは適当に書いて。でこれはあの、これは何も書かなくていいですし、ここは重要なところで、えっ、ー、と、経過が出るときにメールが来ることです。 で、あとはビチュアルジャージがチェックする必要はないです。こんな感じで自分を登録してください。で、まあ、これは Google でありますね。ボートとか。はい、ボート。はい、OK で、で、レジストすることができます。 はい、r ジス i s シ r a t i o n c o m ですね。で、ここはなんかメールが来ますので、そのメールをチェックします。まあ、あの、メールでその、えっと、リンクが来ますので、そのリンクをクリックすると、 Your account is now active. ですね。これ、このメッセージが出ます。で、これ、ログインして、お、なんか間違った。 ほうほうほうほう。パスワード書いたばかりのに、えっ、ー、と、パスワード忘れました。まあ、はい、こんな感じです。あと、 はい、僕のメインアカウントに戻りました。で、えー、っと、はい。ですので、皆さん、拡充のアカウントを作って、まあ、パスワードを忘れずに、あの、アカウントの、えー、っと、名前を、マナーバの、えー、っと、アンケートに書いてください。ここのマナーバで行くと、ここにアンケートがあって、この中に、What's Your Online Judge アカウントがあって、この中に、えー、っと、アカウント名を書いてください。 こうすると、こうしないと、えっ、ー、と僕は、僕が、皆が皆さんがどの問題、どの課題を提出したか、どの課題を提出してないかを確認できないので、ぜひ、あの、できるだけ早めに、このアンケートを回答してください。あと、あと、2回重要なところです。オンラインジャージが、あと、世界中、いろいろな人が、えっ、ー、と、アクセスしてますので、まあ、皆さん、えっと、いろいろな人は、プログラムをた、えっ、ー、と、送っているので、 まあ、たまに、えっ、ー、と、オンラインのジャージが、えっ、ー、と、落ちて、アクセスができなくなることがあります。うんと、まあ、まあ、メンテナンスの時間もあるし、このジャージが、ヨーロッパで走ってますので、メンテナンス時間が向こうの、えっ、ー、と、深夜、つまり日本の朝になるので、たまに日本の朝で、えっ、ー、と、メンテナンス中することがあります。もし、えっ、ー、とオ、オフラインであれば、まあ、ちょっと待ってて、 数、なんか10分とか15分とかを待ててもう一度アクセスしてみてください。それでも長い間でアクセスができない場合だと、あの例えばまあ半日ぐらいアクセスができない場合になると、えっ、ー、とまあ、えー、と締め切りの延長することがありますので、その場合だとまあ僕から、えー、と学ばでアナウンスします。<笑>じゃあでは、えっ、ー、と、 オンラインのジャージュで、えっ、ー、と、問題を提出しますですね。例えば、えっ、ー、と、まあ、前の通りに、これに戻りましょう。3n プラス1問題を読んで、で、オンラインのジャージュをアクセスします。で、アクセスしたこの、この課題を読んで、 自分でプログラミングして、プログラミング作った後に、えっと、まあ、はい、できました。どうやってサブミットするこのボタンですね。えっと、サブミットボタン。ここをクリックすると、この画面が出ます。この画面だと、えっと、プログラムがここで提出することもできますし、ここで言語を選択することもできます。例えば、Python で提出しましょう。 さっき、なんか、あの、前のビデオで見せたコードを、えっと、提出してみましょう。前のビデオのコードは C だったんですね。これは、あと、Python のコードが、ちょっと書きました。はい。このコード、ここにペーストすることもできますし、ここで、あと、ブラウズすることももちろん、ファイルをアップロードすることもできます。で、ここが提出です。 で、ここはまあ、サブミッション ID が出ました。イェイ。じゃあ、これは結果はどうなるんですね。ここが、えっ、ー、と、My Submissions っていうリンクがあります。あと、オンラインのジャージの下に、えっ、ー、と、My Submissions。My Submissions を見ると、最近提出したものです。これ見てますね。なんか、えっ、ー、と、3n plus 1問題で、Python で、 今日の日付で、in judge queue つまり、えっと、今のところは、えっと、チェック中です。これを、なんか、この、たくさんの人が、あと、同時にこれを使っているので、これちょっと時間がかかるけど、まあ、えっと、20秒とか1分とか2分とかが、結果が出てきます。この場合だと、なんか、ログインの時に、結果が出るときにメールをしてくださいというオプションを選択すると、便利です。ですね。 ちょっとこれを F5 リロードしてみると、あほら、タイムリミットで exceeded。面白いね。じゃあ、これは、このメッセージは何の意味なのかですね。これを見てみましょう。んと、この my submissions のところで、いくつかの結果があります。まずは accepted ですね。ここに accepted があるかな。 ここをですね、accepted.accepted という意味が、えっ、ー、と、このプログラムが正し方です。accepted もらったら、もう万歳。このプロこの、この課題が OK で、これを、この課題を提出しても OK です。次は presentation e r ゼンテ presentation e r はちょっと珍しい結果なんですけど、presentation e r が、えっ、ー、と、結果が正しいですが、あの、小さな問題があります。 小さな問題って何かというと、スペースが多いですとか、えっ、ー、と、小文字、小文字の間違いとか、まあ、本当にスペースとか、鍵を例えば最後に鍵をが忘れたとかですね。それをちょっとチェックしてください。あの、まあ、レゼンテーションエロはなかなか見れないと思うんですけど、えっ、ー、と、見たら、まあ、そういうふうなち小さいな問題ですので、もう少し、えっ、ー、と、内容を細かく見てください。 あとはロングエンサー。ロングエンサーが、まあ、この通りです。えっと、期待されているアウトプットを出力しなかったんですね。あの、2プラス2いくらですかって言ったら、あなたのプログラムが5って書いたら、ロングエンサーに書いて出てきます。ですので、プログラムをデバッグを始まる時間です。これはよく見るで。一番よく見る。あと、time limit exceeded ですね。 タイムリミットでクシーデルはここが見れます。タイムリミットでクシーデルが何かという と,、えー、っと、時間が時間切れです。えー、っと3秒以内で、えー、っとそのプログラムが事故することができませんでした。一つ気をつけないといけないのは、これは、えー、っと、 UV, えっと、オンラインジャージのマシンの3秒。あなたのマシンの3秒ではないですね。あなたがすごい強いマシンが持てれば、あ、これは3秒以内だったよとかって考えても、向こうのマシンで3秒じゃないとダメですので、あの、それを理解してください。そうすると、まあ、そのプログラムを見て、どうやってプログラムを速くさせるのかを考える感じになります。それはまあ、次のビデオでそれについて少しお話しします。あとは、メモリーリミットでく x れ e これはたまにやります。特にメモイゼーションは、えっと、うまく書かないときだとメモリー。まあ、タイムリミットエクシデルみたいに、えっと、メモリを使いすぎて、えっと、ダメでした。ですね。最後はランタイムエラー。ランタイムエラーっていうことが、プログラムが、えっと、セグメンテーションフォートになった。ですね。まあ、よくあるのは、の C の場合だとポインタエラーですので、 えっ、ー、と、Java の場合だと、Null Pointer Exception とかですと、えっ、ー、と、Python の場合もあります。Runtime Error の場合があるときに、よく一番多くあるのは、えっ、ー、と、その、インデックスのミスですよね。えっ、ー、と, と、相在してないインデックスをアクセスしてみると、えっ、ー、と、Runtime Error ます。まあ、これも、えっ、ー、と、デバッグの時間になるんですね。最後に、このリストにないのは、 えっと、ここですね。コンピレーションエラー。コンピレーションエラーはその通りです。えっと、コンピレーションができなかった。コンピレーションエラーは、えっと、自分でコンパイルすれば、こちら、えっと、オンラインのジャージ上でも、えっと、問題がないはずなので、えっと、僕のマイサブミッションで書いているコンピレーションエラーが、えっと、わざと、えっと、コンピレーションエラーをしたからです。ですので、まあ、コンピレーションエラーがそもそも見ることがないと思うんですので、 自分のパソコンでちゃんとコンパイルできているかどうかを確認してください。あ と,、えーとまあ、特に C の場合ですと、コンピレーションフラグがあるので、サブミッションするときに、サブミッションページでチェックすると、まあ、ここで見れます。コンピレーションのフラグがありますね。このコンピレーションフラグは自分でも使えばコンピレーションエラーがないだろう。 ですね、はい<咳>えっと JavaC++、まあえっと、が一番推薦レコメンドしますが Java と Python を使う予定の方は、えっと、このところを気をつけてくださいまず Java のユーザーが全てのコードが一つのファイルにまとめる必要がありますまた スタティックメインのメソッドが、えっ、ー、と、メインと呼ばれるクラスの中にあります。つまり、まずはメインと呼ばれるクラスを作って、そのクラスの中にスタティックメインのメソッドを入れてください。あとは、パブリッククラスを使わないでください。すべてのクラスが、えっ、ー、と、パブリックのキーワードを使わないでください。最後は Java の、えっ、ー、と、なんていう その、string in とか string out とか、えっ、ー、と、すいません、えっ、ー、と、output の read ln とか、output の print ln は、Java の場合は結構遅いですので、えっ、ー、と、buffered AIO のクラスを使ってください。それは多分、ビデオ2についてちょっともう少し話しますが、えっ、ー、と、インプットとか、とシステムインプットとかシステムアウトプットのクラスをできるだけ使わないようにしてください。 あと、Python のユーザーも、えっ、ー、と、オンラインのジャージが Python を使い始めたのは3、4年前ですが、このジャージが20年前あるので、あと、古い問題が、えっ、ー、と、Python でテストしてないことがあります。ですので、一部の問題が Python で解けないことがあります。なぜかというと、Python が C と Java より遅い場合がありますので、 えっ、ー、と、その C と Java でテストして、あ、この時間制限が大丈夫なと思ったのに、えっ、ー、と、Python でその時間制限が守らなかったです。もちろん Python がすごいプログラミングしやすいので、すぐだだとプログラミングができますので、まあ、たまに、えっ、ー、と、Python で、えー、と 解, けな解けられない。それとも解けるけど、えっ、ー、と C で余裕でパスできるプログラムが Python でギリギリパスしますので、 t イト n で書いているプログラムはもっと頑張らないといけない。でまあ、もう少し早くしないと。C よりもう少し早くしないといけないことがありますので気をつけてください。まあ、どうしても t イト n で書いたプログラムがタイムリミットでクシードになってしまった場合だと、t イト n のプログラムを元にして、えー、と C プラターに書き換えてみてください。では、<笑>プログラムをサブミットしました。 プログラムをサブミートしました後に、えっ、ー、と、モニターで戻って、自分の、えー、と提出状況が見ることができます。ですね。うんと。例えば、自分のユーザーの名前を書いて、カーラインヤを書いてみると、どの問題が提出したか、どの問題提出してないか、ここで表示します。まあ、これ見てるとおりに、 3n プラス1が accepted になりました。でもコストカーティングが notaccepted になりました。これはどの問題、まだ、えっとどの、どれぐらい問題をアクセプ p したのか、一気にチェックすることができます。例えば、この relational operator ーーを提出してみましょう。うーんと。 じゃこのリレーションルオペレーターを提出してみましょう。これは C++ ですので、C++ をコンパイルします。 はい、提出しました。で、マイ・サブミッションでチェックします。今、ジャージ Q で、で、ちょっと待つと、ジャージーですね。 まあまだいいじですか。じゃあ、ちょっと前に進む。はい。えっ、ー、と、まあ、このページだと、まあ、このモニターのページで、すべてのサブミッションがの状況を確認することができます。で、ここもなんか締め切りを見れますので、えっ、ー、と、締め切りないで、まあ、できるだけ問題を解けてください。 ですね、自分があの自分のユーザーがあなたのユーザーを書くとデータが出てきます。なんかあのサーベイを書いてからあの自分のユーザーが見られますので必ずサーベイをコンプリートしてください。ではいえー、っと 課題をコンプリートした後に、えっ、ー、と、学ばにコードを提出する必要があります。すべてをアクセプテルになった課題を、えっ、ー、と、一つのファ ZIP ファイルに入れて、えっ、ー、と、提出学ばに提出してください。例えば、えっ、ー、と、あなたがなんか、えっ、ー、と、S2020、学生基盤2 2 0 999, つくば太郎、Week1 の .zip。で、その中に、 えー、と課題1の CPP、課題2の CPP、課題3の Java、課題5の CPP、1、2、3、5の課題を提出しました。それをすべて ZIP ファイルに入れて、学ばーーで、えー、と提出してくださいこう。これをしないと、オンラインのジャージにサブミットしても、学ばーーに提出しないと課題が提出とカウントしない。 学ばだけでプログラムを提出して、オンラインのジャージにセット、えー、とサブミットしないと、それもカウントしない。両方が必要。まず、オンラインのジャージにサブミットして、オンラインのジャージから OK もらったら、学ばに提出してください。あ、ジャージが終わりました。で、これ見てる通りに、さっきの提出したリレーショナルオペレーションが Accepted になりました。で、これは、えー、と、もう、プログラムモニターでもう一度見ると、 これをもうトリロードしないんですね。リロードして、で、これをゴーします。あ, あリロードしてないかな。ほうほうほうほほ。 うん、なんかこれを読み込んでないんだな。ちょっとこれは後で試着します。まあ、あと、ここに自分を提出した課題が出るはずだったです。はい。<咳>では、えっ、ー、と、成績、えー、と成績評価についてお話 し, しましょう。成績評価が、えっ、ー、と、まあ、自分が あなたがどれぐらい課題を提出したのかによって決めます。基本的な成績のアオグリスムがベース評価マイナス、えっ、ー、と、まあ、締め切り切れのペナルティプラスランクのボーナスとなります。まあ、まずはベースグレード。毎週問題、えっ、ー、と、課題8、八課題を出します。すべての、えっ、ー、と、課題を 提出する必要がないんです。でも、まあ、できるだけたくさんの課題を解けてみてください。で、ベースグレードがその8課題の中でどれぐらい解けたのか。例えば、えっと、まあ、マイナス、えっと、ミニモン、週2か、週2つの課題を解けると、ベースグレードが C になります。週3つの課題を解けると、ベースグレードが B となります。 週4つの課題を解けるとベースグレードが4となります。これを傷つけないといけない2点です。1、これはアクセプテドになった課題だけです。あの、ロングアンサーになってもアクセプテドにならないとこのミニマルにカウントしない。あと、2、このベースグレードが、えっと、すべての週のミニマルです。例えば、 えっ、ー、と、10週の中に4、4、4課題。4週目が2課題。そして4、4、4、4、4。これは、えっ、ー、と、死になります。なぜかというと、ミニマルが2。つまり、このコースだと、えっ、ー、と、一部の、一部の週でたくさんを解けて、一部の週で何も解けないじゃなくて、毎週、毎週、同じぐらいの仕事をすれば、 えっ、ー、と、ベースグレードが得られます。ですので、えっ、ー、と、毎週、なんかそのミニマルを守るようにしましょう。あとは、なんかその締め切り切れのペナルティ。これは何ですかというと、毎週締め切りがありますが、まあもちろん皆さんは病気になったりとか、えっ、ー、と、まあ何か予想ができないことがあるので、えっ、ー、と、課題が起これることがあり得ます。 ですね。ですので、えっ、ー、と、一部課題をくれても許せます。それを超えたらペナルティになります。えっ、ー、と許許許すあ、許すのは 25%。課題は 25% まで、例えば、えっ、ー、と、プログラムが40、なんかその A を得られる前に、までに、 A, A を得られるためには、えっと、10周回の中で、それぞれ4回課題を提出しないといけない。それとも、それはすべてで40の課題になります。その40の中に、10回まで遅れても OK です。10回以上遅れたら、ペナルティになります。そのペナルティは何かというと、そのグレベースグレードが1個下がります。A であれば B になります。B であれば C になります。 このペラティは C より、えっと、下がらない。ですね。はい。ですので、まあ、できるだけ、あの、まあ、必要な時に、えっと、少し遅れていいけど、でも、できるだけ時間内に、あと、課題を提出しましょう。まあ、最後は、ボーナス。それぞれのベースグレード、C のベースグレード、B のベースグレード、A のベースグレード、その、そのグレードの中の、 トップ 10% の学生がボーナスをもらいます。例えば、えー、っと、A グレードを得られるためには、40課題が全部で40課題、合計40課題が提出するが必要。まあ、ミニマル週4課題ですね。でも、8課題があるんですよね。だから、4課題じゃなくて、毎週5課題を提出する人とか、毎週6課題を提出する人とか、その合計の最大、 の 10% のトップが、えっ、ー、と、ベースグレードが上がります。C の中から B、B の中から A、A の中から A プラスです。ですので、まあ、A プラスに目指している人が、まあ、できるだけ、えっ、ー、と、課題をたくさん解きましょう。ですね。あの、体があった場合だと。例えば、なんかこの、あと、住人が A になりました。 でも、その10人の中に、二人が、えっ、ー、と、すべての課題を解きました。まあその場合だと、もちろん、あの、フェアをするために、えっ、ー、と、二人ともなんか A プラスになる。ですので、この 10% が、えっ、ー、と、対組です。ね。あとは、えっ、ー、と、特別な場合だと、えっ、ー、と、ボーナス、えっ、ー、と、あえっ、ー、と9人からボーナスを与えることがあります。まあこれは本当に特別な場合なんですけど、あと、まあ、たくさん、 えっ、ー、と、他の学生を質問答えたりとか、従業内でたくさん質問する人とか、従業ですごい、あの、手伝ってくれる人の場合だとありますが、まあ、これはあまり、えっ、ー、と、うん、この従業をやった時の6年の中に一回、2回しか与えてないので、まあ、主な、えっ、ー、と、A プラスをもらえる一番の方法が、まあ、たくさんの課題を解くことです。 あと、とても重要なところです。この授業が、えっ、ー、と、成績は全てプログラミング課題の提出ですが、このプログラミング課題が皆、自分の力だけで作ってください。あの、インターネットからプログラムをコピーしたりとか、他の学生のプログラミングをコピーしたりとか、絶対しないでください。これは、えっ、ー、と、学ばで提出したコードを確認しますので、 バレたら結構大変なことになります。ですので、自分でプログラミングをしてください。自分でプログラミングすることが、例えば、友達にアイディア、この、この課題がどのオブリスも使えばいいすかこの課題がどこを気をつけないといけないかこういうふうな相談はもちろん OK ですし、学ばで、あ、このプログラムが僕があります。何が問題がありますかとか、それをまあ、もちろん、みんなとは意見交換は、えっと、ぜひそれをやりましょう。 しかし、まあ、さっき言った通り、インターネットから、えっと、プログラムをコピーすること。友達からプログラムをコピーするとか。自分のプログラムが友達に渡すとか。これはぜひやらないでください。あの、このコピーをバレた、ばれたら、まずコースが自動的に D になります。それだけじゃなくて、その他の、えっと、罰も与えることがあります。 では、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、教員とのコミュニケーションですね。僕が何か連絡があったときに、新しい資料がありましたとか、なんか、あの、資料のバグが直しましたとか、その、それがあるときに学ばーーでアナウンスします。ぜひチェックしてください。あとは、えっ、ー、と、資料がと GitHub と学ばーーで、授業の日までに、えっ、ー、と、配布します。 まあ、前も言いましたんですけど、この楽器は、えっと、オンラインの授業だけですし、それで、えっとみ、オンラインのミーティング式の授業がないんです。えっと、でも、えっと、その授業の時間、火曜日の3弦4弦が、オフィスアワースになります。その時間が僕がオンラインになって、あと、メールとか学ばーーをすぐ返事します。あと、その時間で、あと、オンラインのミーティングで、短い時間になんか質問したいとか、 オフィスワーをしたい人は、まあ、ぜひ連絡して、えーと、それもできます。あと、マナーバーのフォールムズを使いましょうです、ね。その時、そうマナーバーフォルムズで、マナーバーの掲示板で、えっ、ー、と、教員の質問とか、教員への質問とか、学生の間にの話とかをぜひやってください。あと、あと、教員のやりとりとか、えっ、ー、と、マナーバーの掲示板のやりとりは、日本語でも英語でもどちらでも構いません。 で、えっ、ー、と、プログラミング環境ですね。多分もう、これは、えっ、ー、と、当然なんですが、この授業では、皆さんは自分の勉強環境で、プログラミング、コンパイル、プログラムの事故とか、デバッグとか、その環境が必要です。ですね。ですので、自分自宅でプログラミング環境がない人が、ない方は、この授業が、えっ、ー、と、まあ、困りますね。 で、えー、っと、情報科学類の場合ですと、情報科学類が、えー、っと、その、プログラミング環境、あまあ、つまり、自分の家にノートブックとかパソコンがない方には、えー、っと、ノートブックの貸し出しを考えてますので、それは、えー、っと、メールで、えー、っと、教員と相談してください。早めに。ですね。えー、っと、情報科学類以外の学生が、 それは僕、はちょっとなんかわかその状況はよくわからないですので、自分の学類に相談して、あとはなんか、っと教員と個別で相談してみてください。えっ、ー、と、情報科学類以外の学生が、えっ、ー、と、プログラミング環境を確保することが、えっ、ー、と、約束はできないんですが、まあ、できるだけ何とかしたいと思いますので、まあ、相談しましょう。つまり、プログラミング環境がないと、このコースが、 まあ、やりづらいっていうことが、っていう事実です。じゃあ、えー、っと、このビデオの、まあ、もう1時間でずいぶん思ったより長くなりましたので、重要なところが、えー、っと、まずオンラインジャージのアカウントを作ってください。で、オンラインジャージのアカウントを作って、えー、っと、学ばねて出してください。 あと、学ばで、学ばのさー学ばのアンケートでアカウント名を提 出, 出しないと、えっ、ー、と、成績評価ができないので、えー、とご注意ください。では、えっ、ー、と、この授業の、このビデオの終わりです。次のビデオでは、えっ、ー、と、その、プログラミングチャレンジを解けるときの、えっ、ー、と、コツ、いくつかを、えっ、ー、と、教えますので、ぜひご覧ください。 はい、えっとでいうこで。<音楽>